どうもこんにちはゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は OB をやっていきます。最初は迷路か。迷路なんて簡単や。わお、次は見択か。これは簡単そうだな。クリア、次は赤い床か。こんなん簡単やろ。クリア、おお、次は次はスケル床か。こんなん覚えれば簡単だわ。 クリア、え、次は消える階段か、これは簡単そうだ。登れた、よかったな、次はちょっと難しそうだな、位置を意識すれば簡単だわ。クリア、次はさっきと同じのか、これさっきと同じのなんだよね、え クリア、これは、普通の階段か。これが本物の消える階段か。まあ簡単。登れた。 やっと最後まで来たよ。これクリアしたらゴールだ。まあこれは角を飛べば難易度は下がるけどね。マジか。やっと。ゴールだーやったーやっとだー一つ言っていいこれ3分でできた。え、マジか。 なんだこのブランコ。浮いてんね浮いてるねまあ、チャンネル登録、高評価、通知 ON にしてもらえると、ウプヌシが飛びます。それじゃあバイバイ。